あらあなた、ひょっとして、あなたがプロデューサー<音声>ええ、そうよ。よろしくね、プロデューサー。<音声>そうよ。 私みたいな大人が今からアイドルを目指すなんておかしいと思ってるスロースターターかもしれないけど若い子にない人生経験を活かして頑張るわ ど、誰が子供よどこからどう見ても私は大人でしょだから私は大人だってばほら、身分証明書だってあるんだから。まったくもう失礼しちゃうわね まあ、反省してるならいいわ。これからよろしくね、プロデューサー<音声><音声>もう、プロデューサーったら、 私は大人だもの一人で現場に向かうくらい平気よ住所も場所も電話番号も控えてるったらもうプロデューサーったら心配性ねえってこら頭をなで 大体迷子になんてならないから大丈夫よそれにもし場所がわからなくなったとしても自分でなんとかできるってばそれよりプロデューサーこそ大丈夫住所はちゃんとメモしてあるんでしょうねもうプロデューサーの方こそ心配だわ。 もし迷子になったら私を頼っていいわようん。<笑><笑><笑><笑> プロデューサーもようやく私を大人の女性として認めたようね。って言ってるそばから頭を撫でるなまったく失礼しちゃうわもうまあ失敗は成長のもとだし今日のところは許してあげるわ。でも、 次からは気をつけてちょうだいねプロデューサーキャルじゃない キャンペーンがあるなんてまさに私のための仕事ね。大人な魅力でしっかりとキャンペーンしちゃうわよ。もちろんよ、プロデューサー。大船に乗ったつもりでお姉さんに任せなさい。<笑> こ、人がいるのね。じゅ、十万人あ、<笑>そうよね。そう来なくちゃ。この私がキャンペーンガールをするんですもの。これくらいお客さんがいないとね。 それじゃあ早速配布物を配ろうかしらん お, お、ああらちょっとんよ。っ そうなんだけど、始まってすぐ人波に流されちゃったじゃないみんな私のことを見えてなかったのかしら。うん、悔しいわ。それに、小さい子にまで迷子に間違えられるし。結局、その子の方が迷子だったから。 インフォメーションセンターに預けてきたんだけど。もう嫌になっちゃう。私ってそんなに子供っぽく見えるのかしら。物は言 い, いようね。でもまあ。 そういう風に前向きに考えた方がいいわよね。そうよね。あれだけ人がいたんだもの。大人も子供も関係ないわよね。仕事はうまくいったんだし、今日のところはよしとしますか。 プロデューサーありがとうプロデューサ ー, う, ー, サーうんまれながらいい仕事したわね次のお仕事も頑張るわよ あらどうしたのプロデューサー難しい顔して。お姉さんでよければ力になるわよ。みんなの資料って、もしかして50人分それってすごい量なんじゃないのよっぽど上手に整理しないと。 入らないわよね。よしお姉さんに任せなさいえー、っと、プロフィールはこっちにまとめて、潜在写真は。<笑>みんな可愛いいわねあら、それじゃダメよ、プロデューサー。 どう行くのって、もしかしなくても、初めてのところなのかしらなら、余計に必要ないと思うわ。その子らしい衣装を着た写真を、一種類か、二種類厳選する。だって、五十人もいるのよ。いっぺんにいろ見たって。 きっと相手の人も覚えきれないわそれよりこの子の写真をもっと見たいって思ってくれるようにしなくちゃねちょちょっと違う気もするけどでも潜在写真だけじゃ私たちの魅力は伝わらないもの そうね、腕の見せ所ってことかしら<笑>楽しみにしてるわうんんはい整理完了これなら大丈夫でしょ<音声>いいのよこういうのって経験だものそう 何でも大きければいいってわけじゃないのよ。何でも。ね。<笑>いいのよ、プロデューサー。いいところはどんどん盗んで、素敵な大人の男性になってほしいわ。 あらそうかしら。仕事ができて、頼りがいがあって。あとは優しさ。これは大事ね。プロデューサーなら、案外いい線行くと思うわよ。なんてね。<笑> が亀の甲より年の甲よあら、私ったら、ごめんなさい<笑><笑>ごめんなさい年の話には、つい、ね。レディに年の話は禁句。覚えておいてね。<笑>でも、 考え語によっては、プロデューサーが私をアダルティーな女性だと認めたってことよね。それなら悪くないわね。<笑>それよりプロデューサー、そろそろ時間じゃない出かけなくて大丈夫 いいのよ。私たちの魅力をたくさんの人に知ってもらえるように頑張ってきてねええ、いってらっしゃい あ、あ、ぐぅぅぅぅ。いい汗かいたわ。ま、このみお姉さんにかかれば、あれくらいはね。ああ、そうだ。ちょっと寄り道してもいいかしら。文房具屋さんよ。 事務所の備品いくつか切れてたでしょ<笑>プロデューサーたちが頑張ってくれてるところ、よーく見てるからね。それって、次の予定までどれくらい時間あるんだっけ そうね。お茶とコーヒーもついでに買っておこうかしら。それはお客様用の高級なものでしょそうじゃなくてみんなで飲む方よ。昨日事務所を出る前に見たら切れてたの。ついでに買っちゃいましょう。 しっかり休憩しないと、お仕事も頑張れないものね。私たちが輝けるのも、事務所あってのことだもの。大切にしないと、でしょな、何よ、改まって。私はいつでも素敵な大人なんだから。 それより、備品を買うんだから、経費でいいのよね。領収書、よろしくね。えへへ、アイドルを引退したら、事務職に移ろうかしら。 でしょ私は大人の女性だもの。大抵のことは何でもできちゃうわよ。若いことは人生の厚みが違うのよ。の、でも、今はアイドルだから。ちゃんとプロデュースしてね、プロデューサー。私をアイドルとして輝かせることができるのは、プロデューサーだけなんだから。 大人は仕事に厳しいものだからね。プロデューサーのこと、泣かせちゃうかも。<笑>それが嫌だったら、しっかり私をトップアイドルにしてね。引退なんて考える必要のないくらい、キラキラで大人なアイドルに。 プロデューサー、サ今日のステージ私最高に輝いてたわよねうんうんってコーラ頭をなでるなもう人を肘置きやつり革みたいに言わないでくれる まったくこんなにもアダルティーな魅力にあふれるレディーを捕まえてこうなったらプロデューサーに私がどれだけ大人の女性なのかたっぷり教えてあげるわというわけで打ち上げに行こうよ えこれからお仕事するの明日に回せないわよね。そっか。仕方ないわね。それなら、ささっと終わらせちゃいましょう。二人でやれば、その分、早く終わるわよ。 私じゃできないことなら問題ないじゃない。遠慮なんてしないで。私とプロデューサーの中なんだから。大丈夫。まだまだ元気よ。 私の心配より、今は自分のお仕事のことを考えて。これからも、一緒に頑張っていってくれるんでしょだったら、助け合っていかないとね。終わったら、打ち上げよう いいのよ、お礼なんて。私がそうしたいってだけなんだから。私には、まだまだ、プロデューサーが必要なの。プロデューサーだって、私のことを必要でしょえへへ。<笑>だったら、お互いに助け合っていきましょう。 というわけで、一秒でも早く打ち上げに行くために、頑張るわよ